エドワード・ローレンツはカオスの概念を3つの点にまとめて述べている。もしも1匹の蝶の1回の羽ばたきが竜巻を引き起こせるならば同じ蝶の1つ前の羽ばたきも1つ後の羽ばたきもそして他の何億もの蝶の羽ばたきもましてもっと力を持っている無数の生物特に人類の活動も同じことを引き起こすことができる。 すでに見たようにこの第一の点は一般市民によく理解されている。もしも一匹の蝶の一回の羽ばたきが竜巻を引き起こせるならば同じようにそれは竜巻を止めることもできるだろう。それはそうだ。しかし最も重要なのは第三の点で科学者が行うべきことを提起している。より一般的に何年間も見れば小さな変動は竜巻などの気候現象の発生頻度を 増やしししもも減らしもしないと考えられる。小さな変動で変わりうるのはこれらの現象が起こる順序であるローレンツのモデルに戻ろう空間の各点が大気状態を表していたある部分では天気が良くある部分では竜巻が起きている。 竜巻が起きているのはこの小さな球の部分としよう初期の気候の状態をとってその軌道を見てみよう時々竜巻が起こるそれは軌道が球を通過する時だ時刻0から t の間の間の 竜巻が起きている時間を測ってみよう。いつ軌道が Q を通過するかを正確に当てるのは難しく見えるが Q を通過している時間の割合は T が無限に大きくなるとある値に収束している。大体だ。 さて他の初期状態をとって同じ計算をしようするとまた通過している時間の割合は極限に収束しているおお驚いた極限値は前と全く同じ 5.1% だ他の軌道でもやってみよう うまくいくいものだ。同じ極限値だ。同じ極限値になるが軌道は全く異なっていて初期条件に蝶の羽根に鋭敏に依存している2つ目の球ピンク色の球を置き3つ目の球緑色の球を置こうこれらは猛暑や雪の季節だろうか軌道を描いていくと軌道はこれらの球をある順序で通過する。 何が起こるか見るため三つの初期条件を決めてそれらの軌道を見よう。見てごらん。軌道に沿って竜巻・雪・猛暑は よくわからない順番で起こり、それぞれの軌道で異なっている。これは理解不可能だ。しかし、黄色と緑色とピンク色の割合はどんどん同じ極限値に収束している。それらは五点一パーセント、十四点ゼロ三パーセントと七点四パーセントだ。確率がきちんと決まるように、黄色と緑色とピンク色の球を 偶然うまく取ったようにさえ見えるもう一度ローレンツの話を聞こう小さな変動は竜巻などの気候現象の発生頻度を増やしも減らしもしない小さな変動で変わりうるのはこれらの現象が起こる順序であるこれは科学的な主張だ 予測のの対象が変わったのだ。今度は割合統計量確率を予測しようとしているこのような統計量は初期値にはあまり依存しないだろうという考え方だブラジルの腸の影響はないのだこの証明されていない過程すなわち将来の運動は初期条件に鋭敏に依存するという気象学的なカオスと 初期条件にあまり依存しない統計的な安定性が共存するという過程は数学的な定式化に時間がかかったローレンツは単純化され過ぎた彼の三次元の大気モデルの理論的な側面には不満だったようだ彼は二人の物理学者ハワードとマルカスの協力を得てまだ単純で 現実の気候現象からは程遠いものだったが現実の物理系を構成したここに水車があるこれはホイールとその周りにぶら下げられたバケツからなるバケツの底には穴が開いていてバケツの水の高さが高ければたくさんの水が漏れ出る。 一番上の水道の蛇口を開いて、どんな動きをするか観察しよう。水車は右に回ったり左に回ったりする。何秒かのうちにどちらに回っているかは、予言できないように見える。 運動は全く不規則で、予言できない、カオス的なものに見える。この水車とローレンツアトラクターには、何か関係があるのだろうか。 水車を記述するために、三つの実数を選ぶ。例えば、角速度と水車の重心の二つの座標だ。この三つの数の変化は、空間内に黄色の曲線を描く。信じられないことではないだろうか水車は蝶の形に動いている。 最初の位置をほんの少し変えてみよう。最初はすべてのバケツが空で、左の水車は2度回ったところから始まるが、右の水車は 1.9996 度回ったところから始まる。この差を測るためには、精巧な顕微鏡が必要だ。<音楽>そうだ。 初期条件への鋭敏な依存性がよくわかる。しばらくすると ,2 つの水車は全く異なる動きをしている の水車がローレンツの言う統計的な性質を持っているかどうか見てみよう。2つの水車はほとんど同じ点から出発する。速度を測ってみよう。1秒間に25回5000秒間全部で12万5000回の測定だ。測定するたびに水車の角速度を記録する。全く単純に統計学でするように、 文法を表す棒グラフを描くのだ速度について35の同じ長さの小区間に分けて何回速度がこの区間に入るかを数えてみた結果はこうだいくつかの区間には他の区間よりたくさん入っている二つの水車は全く異なる動きをしている 初期条件への鋭敏な依存性が見られる。しかし ,2 つの測定値の列は異なっているが統計的には同じである。棒グラフは同じものに収束している。そうなっているのだローレンツの主張は正しいようだ軌道の将来についての統計量が初期値にほとんど依存しない時ダイナミクスは SRB 速度 しない、デュエル・望遠速度を持つという気象予報士の目標はこの統計量を求めることだ例えばローレンツの方程式の座標の一つが表す気温の時間変化を考えよう水車の時にしたように棒グラフを描く気温についての各小区間に対し 観測値がその小区間に入る割合を描く全く異なる4つの軌道を考えても長い時間の後には棒グラフはほとんど同じになるローレンツアトラクターは SRB 速度を持つのだ温度は不規則に変化しているようだが それは、定まった確率のもとで変化している。さて、数学的にも物理学的にもたくさんの課題が残っている。何か役に立つことを述べるためには、この確率やこの分布を求めなければならない。 レンツが単に未来は現在に大きく依存していると言っただけではないことは、よく分かったと思う。彼以前の多くの人々もそれは言っていた。彼の貢献はそれだけではなく、いや、こちらの方が大きいとも言えるが、統計的な問題と考え直せば、これからも科学は予言を続けられることを示したことだ。